内, ももです内ももしっかり鍛えていきましょう足揃えて両手下です息を手のひら1枚分だけお尻浮かせて息を大きく吸って吐きながらゆっくりと持ち上げますお尻お腹突き出さないでお尻キュッと閉まるところまで上げましょうでゆっくりと下ろしますゆっくりコントロールしながら下ろします2足の裏でしっかりというか押してゆっくりと下ろしますお尻の力抜けきらないように3 このぐらいのペースです。でお膝ぐーっと押し合いながらゆっくりと下ろしましょう。よー。うん、ゆっくりと下ろします。お膝押し合って押し合って内ちも押し合いながらく下ろします。五。 ここでお膝ぐーっと締めましょう。で締めながらゆっくりと下ろします。8。お膝締めて締めながら下ろしましょう。9 お尻の力抜けきりませんよ。十四、足の裏でしっかり床を押して。で、ゆっくりと膝締めながら下ろします。十五。下ろす。十六、お膝締めて。締めながら下ろす。十七。下ろす。 内ももぐーっと締めましょう。下ろす。十。九、足の上でしっかり床を押して。下ろす。二十。内もも締めましょう。 で骨盤底筋意識してぐっと骨盤底筋膣ですね。ここ閉められれば閉めていきます。下ろす。22骨盤底筋締めて締めながら下ろします。23。うん、下ろす。2 4骨盤底筋締します。膣を締めましょう。下ろす 締めましょう。おろすきついですね。もうちょっと。二十八お膝締めて骨盤底筋締めておろします。二十九締めて締めながらおろす。ラスト三十。おろしたらもう一回。